ピピピ変身ください回転からめた手が触れるように夢をかけて差し伸ばす雰囲気づまずいたまばゆい景色に見慣れて一言交わしておはようすべてを塗り替えて何もかもなくしたそう思っていたのまだ た, たつだけ力で残がされた光が溢れて君に伝えられないのたくさん抱えすぎて何を言えばいいのいつのまにか変われたのかな遠い空がこんなに優しく感じたピピピ聞こえますか今走るよ風掴むためにはずが を生み出して心動の波寄せて」「愛の形を舞い上がれ」「膨らませた」「時間を勢い込めた」「手紙もすべて包ませて」「おやすみ」「後ろに振り返ればバラバラに砕けた」「そう思っていたのまだ」 たた一つだけ明かりが灯された光を集めて見上げた幼かったよわかったあの約束は今でも煌めいたああピピピ変身くださいカーテ絡めた手が触れ ばす「すっくい水まずいたまま雪景色」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 「い, いつかこたえた希望もぼやけた答えも」「太陽の口に投げ出して」「優しく君は語る」「男子と男子が繋ぐ大切な場合」「次第にうずまりがして壊れそうに抱きしめた」「ピピピ聞こえますか今走るよ風掴むために」 心臓の波に寄せてあ愛の形を舞い上がれ前が言うる涙が邪魔くさくてそれならば笑顔でいこうと真っ直ぐに決めたのラララほらラスとありがとう